はい、えっ、ー、とでは準備が整いましたので、えー、レイス山さんより発表をいただきます、えー。拍手でお迎えください。マイク聞こえてますでしょうか。ありがとうございます。それでは紹介プリントハローワールドというタイトルで発表していきます。時間は通常通り30分やらせていただきます。 ままず最初にこのスライドは公開していますで文字が小さい部分もあるので、できればお手元でご確認いただけるといいかなと思います。少しだけ QR コードを表示しておきます。はい、まず自己紹介から進めていきます。えっと、名前は須山イと言います。Twitter や GitHub は R ほぼろでやっています。 株式会社レブコムでバックエンドエンジニアをしています今は瀬戸内海介入株この向島というところに住んでいます過去にこういった本を執筆させていただきました少し会社の宣伝をさせてください私がいるレブコムというところではビジネス向けスマート電話ミーテルをサー a s として提供していますフルリモートフルフレックスで全国に180人を超えるメンバーがいます バックエンドはほぼ Python で使っていて、数十人が日常的にコミットしている大きめの Jango アプリケーションや複数の Fast API のアプリケーションが動いています。もし興味があったらこちらから応募してみてください。それでは本題に入っていきます。このセッションの概要です。レベルはインターミディエイトにしています。具体的にはフレームワークやライブラリを利用したアプリケーション開発には慣れているが、 フレームワークやライブラリが使えない環境では開発に自信がないエンジニアを想像しています。というか、これは過去の自分ですで。話すことですが、Python をはじめとするプログラミング言語が行っていること、プログラムを実行するためにシステムが行っていること、これらはアプリケーションレイヤーより少し下のレイヤーの話になります。で話さないことは、個別の処理の詳細です。 アジェンダです、えっと、こういったアジェンダで進めていきます。まず Python について言葉を整理しておきます。Python という言葉は大きく2つの意味で使われます。プログラミング言語 Python の言語仕様を意味するときと、もう1つは言語仕様に沿った処理系の代表格 Cpython を意味するときがあります。Cpython はグイドバン・ロ s サム氏が開発した本家の Python 処理系です。 本セッションでは CPython のみを扱いますで。その他の処理系、いろいろあるんですが、キーノートでもたくさん出てきたと思います。CPython はインタープリータ方式と呼ばれる実行方式をとっています。インタープリータ方式はソースコードを1行ずつ逐次実行しながら動かす実行方式です。でこの逐次解釈して実行するプログラムをインタープリータと呼びます。スクリプト系の言語に多い方式で、 Python や、Ruby JavaScript、が採用していますまたもう一つコンパイル方式というものがありそちらはソースコードを事前にマシン後に変換してから動かす実行方式で C や C++、Go、Last などがこちらを採用していますで上記はあくまでざっくりとした説明になっていますで実際は入力形式や成果物の形式がいろいろあって中間表現も多く利用されています 続いいててから、Python、のプログラムを見ていきます本セッションで利用するソースコードはこちらです。Hello world を表示するシンプルなプログラムですが、この後の説明のため関数定義、関数呼び出し、if 文コメント等も利用しています。実行すると下の図のように Hello world と表示されます。ソースコードが出てきたので少しソースコードに とプログラミンググ言語の関係を見ておきますプログラムのソースコードは単なる文字列でしかありません。この文字列に意味を持たせるものを言語と呼びます。例えば1たす2という文字列があったときに、これを数式と見るか、日本語と見るか、Python の構造と見るか、それとも JavaScript の構造と見るか、言語によって文字列の解釈は異なっています。言語の中で特にコンピューターに解釈してもらうものがプログラミング言語です。 プログラミング言語は想像構造の文字列を解析して、コンピューターが解釈しやすい形式に変換する必要があります。この変換工程はパースと呼ばれ、これを行うものをパーサと呼びます。そして、このコンピューターが解釈しやすい形式というのは、抽象構文疑、アブストラクトシンタックスツリーと呼ばれます。よく AST と略されます。でプログラミング言語は、人間がこの抽象構文疑を 構築しやすくたするためにあるものと考えても良いと思います。続いて Python の話に戻っていきます。Python のパーサーは Python3.9 以前以降で異なっています。Python3.9 からは PEG パーサーと呼ばれるものが採用されていて、それ以前は l l 1パーサーが採用されていました。ただ、l l 1パーサーは Python3.10 で削除済みです。 本セッションでは Python3.11 を扱います。Python がプログラムを実行するときの主なフローは下の図のようになっています。まずソースコードの文字列を軸解析してトークン列を得ます。そのトークン列を構文解析して抽象構文記を得ます。その後、抽象構文記をコンパイルしてバイトコードを得て実行します。ここから標準ライブラリで各工程の成果物を見ていきます。 まず軸解析の結果のトークン率というのはトークナイズモジュールで確認することができます。標準ライブラリトークナイズモジュールは Python ソ, ソースコードをトークに分割して出力してくれます。使い方は簡単で Python コマンドの -m オプションにトークナイズモジュールを渡してソースコードを渡してあげます。実際に 左のソースコードを渡してみると、右のような出力になります。この時出てくるトークンというのは意味を持つ最小単位の軸です。具体例としては、右にあるようなものなのですぐにイメージ湧くと思います。ここではまだコメントの情報なども残っています。続いてトークナイズモジュールでトークン列を確認したので、AST モジュールで中小公分岐を見ていきます。 標準ライブラリ AST を使うと Python ソースコードの抽象構文義を見ることができます。標準ライブラリ AST モジュールの使い方は先ほどと同様です。抽象構文義はプログラムとして意味を持つ情報を既構造で表現したものです。えっと、左のソースコードを渡すとトップレベルにモジュールがあってその下にファンクション、まあ、関数定義という部分があるのが分かると思います。 関数定義の中に式が1つありますでこの時プログラムとして意味を持たない情報は消えてしまうのでコメントの情報は消えています続いてこの抽象公文義をコンパイルするとバイトコードを得ることができますバイトコードはディスモジュールで確認することができます 標準ライブラリリスモジュールを使うと Python バイトコードの逆アセンブル結果を確認できます。Python バイトコードは PythonVM が解釈するマシン語です。一覧は公式ドキュメントの Python バイトコード命令にあります。実際に左のソースコードを出すと渡す と, と右のような出力になります。この Make ファンクションがあるブロックで 関数作ってそこにハローという名前をつけています真ん中のブロックでは If 文の実行している命令などがあり一番下のブロックではハローの呼び出しなどが行われています続いてこの得たここまでで得たバイトコードを実行します実行は PythonVM が行っています PythonVM は Python バイトコードを逐次実行する仮想マシンです 本体は p y t h o n c v a ル・ l c に記述された巨大なループです。記憶領域にスタック構造を使うため、使うスタックマシンと呼ばれる計算モデルを採用しています。こちらがその c v a ル l ループの一部なんですが、このディスパッチオペコードというラベルがの後にスイッチ文があります。ここでバイトコードごとに処理を分岐していて、また処理が終わったらここに戻ってくるというループになっています。 で Python VM は仮想マシンなんですが実際のコンピュータでは CPU がメモリ上のマシンを逐次実行しています続いてここまで見てきたものを今度は C や OS の世界から見ていきますそのためにまず C Python のビルドとデバッグの環境を整えていきます えっと、まず C Python は C 言語で書かれた Python インタープリザです。ビルド手順は公式の Python デベロッパーズガイドに記載されています。基本は GitClone、Configure、Make というシンプルな流れです。でこの後 C ライオン向けのスクショが出てくるんですが C ライオン向けでビルドするときは私が以前ブログに書いているのでそちらを参考にしていただければと思います。でで C Byte CPython のデバッグビルドの設定は Configure のときに --with-pydebugflag を渡してあげれば OK です。実行時には -x のデブオプションを使うと開発モードが有効化されます。実際にデバッグ実行してみたスクリーンショットがこちらになります。Cpython は C 言語で記述されているのでメイン関数がエントリーポイントです。 ただ、このメイン関数自体は PyBytesMain というか別の関数を呼び出しているだけになっています。実際にデバッグ実行を行って、ブレークポイントで中断されていれば動作確認は OK です。これを再開させると Hello World と出力されます。これで CPython の環境構築は終わりになります。この後、CPython の中を見ていこうと思うんですが、その前に、 実際に実行されたこのコマンドからこのメイン関数が呼ばれるまでに起きていることも少し紹介します、えっと。Python はどのように起動したのでしょうか。ここまで何度も Python3 コマンドで Python を実行してきましたが、コマンドはシェルプログラムが解釈し実行しています。 シェルは入力行を解釈し、新規プロセスを起動し、入力されたプログラムを新規プロセス内で実行し、新規プロセスが終了したら次のコマンドが入力されるまで待機します。というので、実際にシェルを動かすと、こういった形で、コマンドが実行されることに、プロセスが起動して終了、起動して終了、起動して終了ということが中では起きています。 ここでプロセスという言葉が出てきたので少し説明をしておきます。プロセスは OS が作 業, する管え OS が作業を管理する単位のことでここでいう作業はプログラムのことだと思ってください。OS からメモリや CPU などのリソースがプロセスに割り当てられます。またプロセスは固有の PID を持っています。新規プロセスはフォークにシステムコールなどによって作られます。 システムコールというのは OS が提供する API だと思ってくださいフォー、えーと。シェルコマンドでも同じ名前のものがあったりもするので、そういったものと区別したいときは、フォークカッコ2をつけています。このセッションのスライドでもカッコ2がついているものはすべてシステムコールです。フォークで作られるプロセスは呼び出し元プロセスの複製になります。 メモリ空間もほぼほぼ丸とコピーされます。ただ、コピーオンライトで実際はチェーン実行されたり、と書き込みができないところはコピーされなかったりしますで。フォークでプロセスを作った場合、作った側のプロセスは親、作られた側のプロセスは子と呼ばれます。フォークで子プロセスを作り、 エグゼック VE システムコールで自分自身を新しいプログラムに置き換えて実行するというフォークエグゼックパターンというパターンがあり、シェルは大体これを採用しています。というので、これのえと簡単な例を紹介します。こちら、二十数行しかないんですが、シンプルなシェルのプログラムになっています。コマンドを何度も受け付けるためにホワイルループがあって、 コマンドを受け付けるとフォークを呼び出しますフォークを呼ぶとフォークは2度返ってきます1つはコプロセスで戻り値が0ですこちらでは EGDECVP 呼び出して自分自身を別の渡されたコマンドに置き換えます渡されたプログラムですねに置き換えます 親の方は WaitPID でこの終了を待ちますと。実際にやってみますね。こちらがそのプログラムになります。先ほどと同じものです。こうすると、コイルループの中で何度も。 入力もあってコマンドを実行するとこういった形で実行できますはい、シンプルなシェルでしたがあ結構動いているのがわかると思います エグゼック VP のところに関しては、もうここでプログラム置き換わってしまうので、このプリント文は実行されません。はい。で、えー、っと、実際にシェルで、シェルの動きを見ていただいたんですが、ストレスコマンドを使うとシステムコールを呼び出されたシステムコールを確認できます。で、実際、ハローワールドを実行するとき、 の出力結果がこちらになりますで。フォークはちょっと見えないんですが、その後のエグゼック v e から始まっているところが確認できますとで。後半のところではライトシステムコールを使ってコンソールに出力しています。この出力結果に関しては OS や使っているマシンによって異なるので注意してください。でエグゼック システムコールに渡されていたのはユーザーローカルビンパイソン3 1 1へのシンボリックリンクです。これの実態は ELF と呼ばれる形式の実行可能ファイルになっていますで。ELF 形式の実行ファイルですが、これは Linux 等でサポートされている実行可能ファイルのフォーマットです。実行可能ファイル以外にもオブジェクトファイルや共有ライブラリ、コアダンプがこのファイルがこの形式に含まれます。 ここに書かれている情報ですが、コンパイルされたソースコードやデータ以外に、リンクやローダー向けの情報が含まれています。ここにどのようにメモリ上に展開されるべきかといった情報が入っていて、ELF のヘッダーを表示してくれる readELF-F コマンドで確認したときのこのエントリーポイントのアドレスのところにメモリ上に展開された後制御が移ってきます。ここを起点にメイン関数まで呼ばれていきます。 はい、それではメイン関数が呼ばれるところまで見てきたので cpython に戻ってきます cpython のプログラム実行の概要ですがエントリーポイントはメイン関数です中小構分岐の生成は文法ファイルから自動生成されたパーサーが行いますこれは文法ファイルに中小構分岐を生成するための情報が付与されているからです ペグではこのように軸解析と公文解析を同時に行うことができますつまりここが一つの関数として実行することができます cpython ではアンダースコアパイパーサーアンダースコア ASD フロンファイルなどが実装されています、えっと、ソースコードをパイすして中小公文儀を生成するところを見ていきます ハローワールドをデバッグ実行するとメインが呼ばれてその後バイ y b y t e s メインを通してこの pyrun ファイルが呼ばれますこの中で piparserastfrom ーー フ, ファイルを呼び出しています一行進めると実際にこの mod 変数に値が入ってきます 実際にモッド変数の値を確認してみましょう、えっと、左が先ほど見た ASD モジュールで出力したものになっていますトップレベルにモジュールがあってそのボディの中にファンクションと IF があることが確認できます C の方の変数を見るとまずここにモジュールカインドというものがあります またその中にボディというものがあってその中にファンクションって深いのがあるようことが確認できますこのように第一でちゃんと対応していることが確認できます続いてここで得た AST をコンパイルしてバイトコードを得ますがこの時はアンダースコアパイ AST コンパイルを呼び出しています 先ほどのパイランファイルでモッド変数に AST が入っていますが直後でランモッドに渡していますランモッドの中ではパイ a s t コンパイルを呼び出してそこに抽象公文義を渡しコードオブジェクトを得ていますコードオブジェクトが入っている変数 CO の内容をメモリで確認してみますこのアドレスが この緑の部分ですね。で、最後の方を見ていくと970064というのがここにあります。ここが実際のバイトコードの値になっています。Python のバイトコードは、えっと、1つの命令あたり2バイトになっています。なのでこの9700が1つの命令、6400が1つの命令です。えっと、ここでこの9 7 0 0と リトルエンディアンといってこの9700は0097と読み替えてくださいでここのバイトコード一覧を見ていくんですがこの i n c l u d e s c o c h というところにこういった形でバイトコードの実際の値が入っています これを見ていくと0097は151でリジウムに対応しています。0064は100でロードコンストに対応しています。0084は132でメイクファンクションに対応している。うので、ここと対応していることが分かると思います。はい、でバイトコードを得たので、最後は実行です。実行はコードオブジェクトがラ r バル コードオブジェ関数を通じて C バルループまで渡されていきますさっきの変数項がこの r u n c o d e o b j e c に渡されていますその中で最終的には y="C バ, イイ バ, バルフレームデフォルト」関数が呼ばれますで C, イベントループ c イバルループはここにありますここでバイトコードの実行がぐるぐるぐるぐる走っていくことになります 最終的に実行を進める中でプ リ, るプリント関数にぶつかるんですがプリント関数の実態はビルトインプリントインプルにありますその中でライトにシステムコールで書き出しています、えー、実際にここにプリントビルトインプリントインプルというものがあってその中でライトを呼び出しています 呼び出す先はこの呼び出す内容に関してはバフ変数の中に入っていてバフ変数の値を見ていくとここからスタートしている 4865646C っていうのがこのハローのところのアスキーコードになっていますそして書き出し先というのは第一引数の FD で指定していますここは1ですね この FD1 のところなんですがファイルディスクリ プ, リクリプターと呼ばれるものです UNIX ではファイルデバイスソケット等はファイルディスクリプターと呼ばれる識別子で管理されますこのようにしているのはこの抽象化によってリードライトクローズなどで同じように操作するためですファイルディスクリプターの実態先ほど1だったんですが 整数では、えー、とここにあるものはプロセス起動時に OS により自動でセットされます。0は標準入力で基本的にはキーボード。1は標準出力と呼ばれて基本的にはコンソール。2は標準エラー出力と呼ばれて基本的にはコンソールになっています。先ほどのライトシステムコールでは第一引数 FD で書き出し先を指定していました。 FD1 だったのでコンソールに出力されています。はい、まとめです。Python プログラム実行時の動きを見ていきました。ソースコードは構文解析されて、抽象構文機になります。抽象構文機はコンパイルされて、バイトコードになります。バイトコードは巨大なループで逐次処理されていきます。Python であれば、抽象構文機は表。 バイイトコードは標準 ラ, イフラリを使うと簡単に確認できますまた、そこで確認したものが CPython 上で、中小公文儀やバイトコードがどのように表現されているかを確認しました。また、プロセスの起動とプログラムの実行に関しては、プログラムはシステムコールを通じて OS の機能を利用していることを紹介しました。Fork と ExecV を使う ForkExec パターンを紹介して、これを使うとシェルプログラムが作れることも紹介しました。 参考にした書籍やサイトはこちらになります。ご清聴ありがとうございました。発表ありがとうございました。機材の都合で時間が押したことを大変申し訳ありませんでした。えっとそれは質疑の時間を設けたいと思います。質疑ある方はスライドに書き込みをお願いします。 今、スライドを見ますと、いくつかコメントや質問があるので、いいねが多い順からいくつか紹介させていただきます。まず1つ目は、S トレースでトレースができるのは面白いですねと、Python 内でシステムコールが呼ばれているのを初めて見ましたというコメントがありましたありがとうございます、はい、これはコメントですね、ありがとうございます。ももう1つ質問ししご存知でああればみたいなことがありまして はいえー、バーチャルマシンはスクリプト言語で、まあ、よく使われるような仕組みだと思うのですが、他の言語とやり方に違いとか、Python ならではの特徴があるのでしょうかと、も し, もしご存知であれば教えていただけると嬉しいですみたいなコメントがありましたが、いかがでしょうか。Python ならではっていうのは、ちょっと僕は分からないですね。 まあ他の言語と結構多分あのいいところを取り合ってどんどんどんどん進化しているなっていう印象ですね。なるほどありがとうございます。と Python のバイトコードが2バイトの理由を知っていたら教えてほしいですというご質問がありましたがいかがでしょうか。理由は僕はちょっと分かっていないですね。ただあの 命令えっ、ー、と二つ目は引数を表しているっていう感じで三点いくつかから二バイトに変わってますねっていうぐらいしか僕はちょっとわからないですすいませんなかなか深い質問いただきましてありがとうございますあとはえっ、ー、と コメントが、ハッシュタグ、PythonJP-2 にもコメントが来ていますねと、えー、ツイッター見ると、ハードワールドの中身を見るのは面白いなであったり、デバッグ実行は楽しいみたいなコメントがツイッターに上がっておりました。ありりがとうございまますす、はい、スライドの質問は以上になります ほ、え、か、ー、に,、えー他にえー、とご質問がないようでしたら、えー、と発表を終わりたいと思いますがいかがでしょうか。 もし質問ある方は後で直接声かけてくいただいて大丈夫です。あとツイッターとかもフォローお願いします。はい、はい、ぜひツイッターをフォローお願いします。またあの発表終わってから廊下であったりとか、あのここで聞きづらいことがあればご質問をいただけますと幸いです。では、えー、終わりたいと思います、えー。ありがとうございました。ありがとうございました。